皆さん、こんにちは。筑波大学のアランヤです。これは、プログラミングチャレンジ第2回。それで、えっ、ー、と、今回のビデオでは、えーと、今週のトピックについてを少し説明したいと思います。まあ、今回がデータ構造についてお話しします。 まあ、プログラミングチャレンジを言うと、まあ、アオゴリスム、正しいアオゴリスムを考えないといけない、プログラムを解説するためにアオゴリスムとかの話が多いんですがあの、まあ、データ構造を、正しいデータ構造を選択することは、まあ、当たり前で す, です、ねで。どうやってデータ構造を選択するとか、どうやってそれを使うとかですね、まあ、ちょっと考えないといけない。まあ、たくさんの人は、えっと、プログラムを書くときに、 えー、っと、まあ、教科書通りでプログラムを書くときに、まあ、そうこのデータ構造を使いなさいって言うか、うんですけど、実際にパズルを解くときに、どのデータ構造を使えばいいのかを書いてないときだと、間違って選択すると、まあ、あのー、大変なことになりますので、まあ、ある程度気をつけないといけない。で、えー、っと、まあ、データ構造はどうやってプログラムを影響するかというと、まあ、あの、データ構造によっては、プログラムを書きやすいとか書きにくいとか、 あとはね、なんかデータ構図によっては、あと、プログラムが速くなるとか。例えば、速いアオグリスムを選択しても、データ構図を間違ってると、そのデータ構図の操作が遅くなって、まあ、タイムリミットでエクシデルになってしまう可能性があります。ですね。あとは、なんかそのアオグリスムに、あと、必要な機能がそのデータ構図にあるかどうかとかもあの考えないといけないですね。で、今回が、今週は、えっと、いくつかのデータ構図を復習します。 ですね。また復習の重要です。特に、あの、まあ、あの、プログラミングチャレンジに役に立つなデータ構造を見ます。ですね。ほとんど、今回見るデータ構造は、ほとんどはもうなんかスタンダードライブラリーですね。STL とかバイトの基準ライブラリーに、えっ、ー、と、あります。ですので、ただし、えっ、ー、と、まあ、少しだけあと、手でプログラミングしないといけないデータ構造が あ, とあります。今回が、えっ、ー、と、その一つを紹介しますが、 あの教科書を見るとあと2つもありますので、あのまあ、時間がある人はぜひそれを見てください。でえー、とデータ構図を選択するときに何を考えないといけないですね。まあ、主に、えー、とデータ構図の必要な機能についてお考えないといけない。データ構図にどんな機能を考えないといけないかというと、まあ、データ入力とかですね。でえー、と 初期の時にデータ入力とデータ構造をちょっとなんか操作してからデータ入力。それは Access Inserting Data o n e とか Insert Data After Accessing。これちょっと違いますので、あと上がデータ入力っていうんですけど、下はデータアップデートってよくあるんですね。あとはデータの削除。 まあ、これは多分一番基本的ななんですけど、皆さんなんか2年生の時の授業は覚えていると思いますが、データ削除とかデータアップデートとか結構あの実装するのは大変なんですね。あとはなんかデータのアクセス、順番通りでデータアクセスするとか、あとはなんかランダムにあとデータアクセスするとかですね。これ、この両方がなんか上が得意なデータ上手が、下はあまり得意ではないとか、それでもう逆もありますね。あとね、データの順番を変えること。 最後はなんかデータを、えー、と検索することですねあの。場所によってデータ検索 と,、えー、とコンテンツによってのデータ検索。これまあ全部考えてど何かそれぞれのデータ構造が ど, どこが得意とかどこが得意じゃないとかのんかそれぞれあります。まあ、実際にはとその機能だけではなくて、まあ、できるだけ、えー、と使い方が簡単なデータ構造。 前のも言いましたんですけど、プログラムがバグが発生するとか結構ありますので、プログラミングが簡単なデータ構造を使うと、まあ、それはメリットがあります。まあ、前言いましたんですけど、プログラミングコンテストで使うデータ構造はほとんどスタンダードライブラリのデータ構造です。ですね。でもたまになんかその専門の、なんか西洋なんか何か特殊なデータ構造が必要な時だと、手でプログラミングしなければならない。 あと、基準データ構造なんですけど、あの、こ の, プロあの、この問題だけで必要な機能がと書き込まないといけないので、その時に基準なデータ構造を変更しないといけない時もあります。ですので、えっと、プログラミングコンテストを書く時に、少しずつ少しずつパーソナルコードライブラリーを作りましょう。パーソナルコードライブリって何かというと、まあ、よく、 書いてしまうコードがあの記録します。ですね。例えば、なんか二次元配列を書くためのコードとかあの、ハッシュを書くためのコードとか、ソーティングを書くためのコードとか、正規化、なんかいくつかの変数を初規化するためのコードとか。まあ、プログラムをたくさん書けば書くほど、あこのコードよく書くねとかって気づくだと思います。 それをファイルに入れておくと、なんか、あの、ま、忘れてしまった場合だと、それを見ればですね。あの、それは当然です。ですね。なんか、アーティストのポテフォイルみたいに、自分のコードのポテフォイルも作りましょう。では、えっと、今回勉強する内容ですね。次のビデオが、えっと、線形で切れた構造ですね。ま、主にアレについて、について話します。あと、なんか、 あと、アレについてのとソーティング と, と検索。あと、少しでデッキューとスタックについてお話しします。で、えっと、3つ目のビデオでは、と非整形のデータ構造。まあ、それは、プライオリティキューとサッセットとかですね、集合ですね。最後は、あと、ハンドクラフトデー タ, データ構造の一つ、手作りデータ構造の一つの例。それは、その一つの例が、ユニオンファインドのディスジョイントセットです。 はい。で、えっ、ー、と、今日は勉強しないものですね。今日は勉強しないものが、えっ、ー、と、データ構造の理論です。データ構造の理論はとても重要なんですが、あと、皆さん2年生のデータ構造の科目で勉強しているよねとかっていう前提でこの子、この授業を教えてます。あの、2年生のデータ構造の授業の理論を覚えてない人は、まあ、2年生の資料をもう一度見てください。ですね。 あとは、ビッグナームについてですね。あの、実は、えっと、去年までビッグナームをこの授業で教えてたんですが、まあ、最近ね、正直に言うと、ビッグナームが出る時の問題だと、バイトを使えば終わりですね。だから、なんかまあ、もしかしてこの授業でビッグナームの課題が出たら、まあ、p y について、ま y t イトを使ってビッグナームを忘れてください。 はい。えっ、ー、と、このビデオはここまででした。次回のビデオでは線形データ構造についてお話しします。